配れるチャンスあるんですよね。えー、あの今日のプレゼンには い, い。ウェブでも公開しておければ、はい、私はあの公開していただいて構いませんので。じ、は、ゃ、い、あ, あのえっ、ー、とこれは後日あのオ、えートムーへ届くということで、えー、あのまずですねフォーマットというあの企画のお話を中心に。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 シンクロナイゼーションという言い方もできるんですが同期です一緒に、まあ、提示する何を同期するのかっていいますと基本はテキストなんですねでこのテキストと音声を同期することができる デイジーの場合にはテキストと音声を同期できるこの同期でございますでこれをやってるあのその技術的な標準が、えー、ウェブの W3CW3C W3C という団体がウェブ の, あの標準団体ですがそこがあの標準技術として開発をしてメンテナンスをしているスマイルと呼ぶ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 あの実はデイジーの最初に開発する時にですねえここにまあ非常に力を入れて一緒に作ったということですで 3.0 もデイジーをあのもっとバージョンを上げるというために実は 3.0 にしたものが今えデイジーと EPUB が一緒に開発をするようになって EPUB の中で使われているという関係にございます でえー、そういう意味であの、えー、こういうふうに理解してください EPUB というのはアクセシビリティの部分に関しては Daisy、えー、の, あの開発者が開発をしているそして Daisy の最新版というのは実は EPUB です Daisy と EPUB はあの最新版になると一緒になりますであの今回 の, あの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 えー、もっとずっと少なくてですね2桁ぐらいから始まってたんですねでそれが今はもう 3,000 人になっているということでこれが非常に重要なその事実になりますそれで、えー、続きまして えー、とそれで少しあの歴史的なことですけれども実はあの世界中でですねあの普及という意味ではあの日本が一番早く全国にデイジーを普及していますあのスウェーデンやアメリカよりも早いです、えー、それはもう全盛期のうちに2000年にあの基本的な普及が終わりましたので、えー、ただしそれは当時の著作権法の制約で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 をえー、視覚障害者は、えー、使ううことができるようになったといだあのこれはですねその、えー、補正予算の事業を日本障害者リハビリテーション協会があ厚生省から受託して終わった時に「デイジー録音図書目録」というあの大活字版の、えー、目録を作って全国に配りました。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 障害者放送協議会が精力的に進めていますで、えー、これ2000年ですでその後ずっと著作権法改正運動というのを、えー、デイジーのグループもやってきましたで、えー、っと今日あのこれを主催されている井上さんは、えー、この著作権委員会ですねこの障害者放送協議会の著作権委員会の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 で委託事業ですから、あのー、これは今日ご発表いただいた島野健司さんにあの随分いろんな形で貢、OK、献していただいたんですが、えー、普通はあの会社に委託して終わるとその機材っていうのはもうどっかあの消えちゃうわけですねでこの時はですね特別にえあのいろいろお願いをして、えー、終わった後の機材がそこに参加されたボランティアグループの方たちに残る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 えー、中間まとめというもので、えー、著作権を変えましょうというあの方向が出てましたでちょうどその直後ですね、えー、教科書バリアフリー法という運動が起こりまして2008年9月、えー、最初民主党の議員立法だったんですが、えー、その後あの全会派の共同提案ということで現 在, のあの現在もあの現ています な教科書バリアフリー法が、えー、できたわけですでここから一挙に、えー、開花しましたで日本障害者リハビリテーション協会が、えー、全国 の, そのボランティア団体が重複制作してももったいないしせっかく出来上がったものは効率よく提供したいということで、えー、サーバー機能を提供して、えー、今、えー、全国の19の団体、えー、ボランティア団体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 でえーまあ、例えば試験問題、えー、などを、えーまあ、結構エビデンスって難しくってあの読み上げがちゃんと流暢にできてるっていうことで本当に意味が分かってるのかという意味のとこまで踏み込むとなかなかエビデンスって得られないんですけれども最終的には奈良の小学校で、えー、学校をるみに協力していただくことができて、えー、試験問題をその。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 文部省委託事業として行くようになったということでございますで今年さらに大きな変化がございまして、えー、教科書化ですね文科省の教科書化によるその音声教材普及推進会議というものを普及推進ですこれは文科省が普及推進になってまして、えー、全国の教育委員会に全国5箇所で こういうものがあるので、もっと活用してくださいというまあ講習会をやっております。で、えー、現在使っているその子どもたちはですね、必ずしも普通学級の子どもたちだけではなくて、特別支援学校特別支援学級あるいはあのさまざまなあの障害を持つ子どもたち。 身体障害を含めて使っております。で、えー、先ほどちょっと申し上げましたように、少しデイジーのですね、あの実際どんなものかということをあのお知らせした方がいいかと思いますが、えっ、ー、とこれはあの典型的なデイジー教科書の1ページです。これは国語の方ですね。まず縦書きで国語の場合を作っています。で、えー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 この物語にはアメリカの子どものある日の出来事が描かれています。こね、資料優しい心村上由里<笑>書店 で, で字の大きさを変えたときにリフローと言いましてレイアウトが自動的に調整をされますそれが どんな内容なのか気になりぜひ読んでみたくなった重い病気にかかった友達のピテュスを助けるために仲良し5人組のタレットが考えた案は動物園を作ろうあと読みのスピードを変えられます動物園をって、おお客さんん呼で、お金めようというの 彼の提案を読んで始めは、私もいつもあなたと同じようにえ、いないよ。っ早くしょ、それは良い提案だけど、どうできます小学生にはできっこないよと思った。しかし読んでいくうちに登場人物みんながん元気で生き生きしているので。<笑> ちょっと時間が足んなくなるので、えー、ここら辺であの実演は終わりにさせていただきます。で、えー<音声>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 そこにシームレスにつないでいくことができる開発というものが見えてきたとそれの非常に大きなポイントが今改定中の 3.1 に含まれていますということを申し上げておきたいと思いますでこの 3.1 の内容については来年の2月に日本デイジーコンソーシアムで